皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年1月17日、今回のバトンちゃんのお題は、天使といえば何を思い浮かべるか、でした。答えを間違うと、即死の予感がしますね。これはこう答えるしかないでしょう。ところで、天使金曜句って何ですか二人も回答しているということは、それなりに有名なのですか私にはよくわかりません。 というわけで、ついに、いよいよ、待ちに待った、チームレベル75になりました。これで、現状のカンストレベルになりました。チームレベル75になったので、ダークブルー色が使えるようになりました。早速、チームユニフォームに塗っていきましょう。すごくかっこいい色ですね。さすがチームレベル75の色です。ともあれ、これで次のチームレベル上限解放が来るまで、まったりできますね。皆さんお疲れ様でした。